百秋武道具店の動画。 こんにちは、百姿ブログというのがです。すやってますかお今日はシンプルで簡単なんだけど、めちゃめちゃ効く面を打つ前の攻め方をやります。多分みんなが想像してるのと逆だと思う。僕はこの攻め方を習ってから、剣道変わりましたよ。例えば試合なんかで、これまでは勝つといえばよ、勝つといえば固定ぐらいが多かったんだけど、今は圧倒的にやっぱり面が多いです。だって当たるんだもん。湘南審査でもそうよ。これまではなんとなく打って、みんな相手にこうやって避けられてたんだけど、この攻め方を習ってからは、打つ前に相手を崩せるようになったのね。そしたら、 僕はまあ高校3年生の時に3段起こしてやんなって剣道やめたんだけどそこから13年間剣道やってなくて再開してからはこの攻め方を習ってからは3段4段5段6段もうみんな一発です。 じゃあ、面を打つための一番いい攻め方をね、教えたいんだけど、みんなこう思ってると思うのよ。面を攻めたかったら、よくあるのが、剣線を上の方を攻めて、面に近い方を攻めるの。これは実はね、真逆なんだよね。上の方を攻めれば攻めるほど、相手は上の方を警戒して、みんな避けちゃうの。答えは、攻める場所は、上じゃなくて、下なんですよ。下下相手のしないより下あんまあ、下げすぎちゃダメよ。相手のしないより下相手の右拳ぐらいを攻めるんです。これが答え。 じゃあなんでこうなるかっていうと、相手の気持ちになって考えてみるとわかるんです。こっちが面を打ちたいから、面打つぞ、面打つぞってやればやるほど、相手は面打たれるの嫌だから、こうやって面をかわします。じゃあこっち打っていく方としては、相手にどういう動きをしてほしいか。これじゃ嫌でしょ例えばこ、こうしたらどう面柄開けでしょこうしたらどう相手がこうしたら。絶対面打てるでしょこういう動きをさせることを、相手の手元を下げるっていう。相手の手元を下げさせたら、そこを面が当たる。ここまで大丈夫 じゃあ次は相手がこうじゃなくてこうやって手元を下げるような動きをしてもらう方法を考えないといけないわけ。それが下を攻めるってことなんですよ。下を攻めるっていう意味は簡単に言うと相手にこの竹刀の先からコテを打つぞコテを打つぞっていうビームを送ってるわけ。コテを打つぞって言われたら相手は必ず自分のコテがやばいってなってコテを守るようなこういう動きになるんです。これがすなわち手元を下げたってこと。相手の手元を下げた。そしたらそこに 面が開くわけでです。それはそうでしょう。今までだって面を打つぞ面を打つぞって面ばっかり攻めて相手にみんな面をかわされてそれでも無理やり打って当たらなかったわけでしょ今回はコテを打つぞコテを打つぞって言っといて相手にコテを守らせといて自分は面を打つ。 一つだけ注意点があって、この下を攻める。小手に思わせて相手の手元を下げるっていうのは、小手に見せたフェイントからの面、みたいなのと全然違うからね。これはただの引っ掛け。小手に見せたフェイントからの面。これはやってても剣道は吐て上手になるんだよね。この下を攻めるっていうのは、たったこれだけのこと。たったこれだけのこと。これだけのことで相手を動かすってことなんですよ。これは本当に剣道の本質。 ほんとみんなが思っていることと逆なんですよ。すごくシンプルで簡単なことなんだけど、誰もが麺を打ちたかったらもう目もみんな麺を見て、市内も麺の方に行って麺を打とうとするんです。だけど、それだと相手も麺来るっていうのがバレバレで、こうやって避けられちゃうんですよね。だから、麺を打ちたい時こそ勇気を出して我慢して麺の逆。 コテを攻めるんですそうすると相手は自分のコテを守るような動きをして面が開くとこれが面を打つ時の相手の崩し方なんです じゃあ実際のやり方を説明しますね。相手の面を打ちたい、面を打ちたい。面を打ちたい時に、面を打つぞーってなって、上のばっかり攻めてると、面の方ばっかり攻めてると、相手は絶対そのことに気がついて、面を避けられます。面を打ちたいんだけど、みんなの思っていることと逆、面を打ちたい時こそ、勇気を出して、下を攻めるんです。下。下とは、すなわち相手のつばの下。 相手の右拳あたりを攻めると、相手の動きっていうのは2つに分かれます。動くか動かないかです。動けば手元が下がります。そうすると、面が開く。動かなければそのまま下を攻めてるんで、このままコテを打つ。この2パターンです。いかがでした今日は面を打つ際の攻め方やりました。みんなよく表から攻めたり、裏から攻めたりってやってると思うんだけど、下に攻めるってあんまりやってないよね。もしよかったら勇気を出して、一回怖いけど、下に攻めてみてください。すごいことになるから。講段社の先生はみんなこれやってます。今日もご覧いただいてありがとうございました。